で講習を始める前にですけど、まあ、資料の置き場はですねあの皆さんからえと申し込みをしていただいたサイトのところにあの GitHub のリンクがあるということを直前にもご案内しているので皆さん、そこから資料を見ていただけるかと思うんですけれども、えー、まあこんな辺りにありますのでまだあのご覧でない方はそこから見ていただければと思います。お手元にダウンロードししていただいたただ方が便利かもしれません それで、あの私 の, この講習会の資料なんですけれども、あの一昨年まではあのいろんなところに出かけて、オンサイトであの皆さんのところでこう実際に実習的なことをやりながらということをベースに作っているものです。なので、えっと、中に、まあ、いろんなリンクの紹介もあったりしますし、えっと、ご自分で。あの こうウェブサイトにアクセスしていただきながらですねあの聞いていただきながらあのやっていただくのもどんどん進めていただいて構わないのであのぜひそういうふうにもやっていただきながら聞いていただければいいんですけれどもその際にですねウェブサービスを利用する時って、まあ、全般的にそうなんですけれどもあのクリックしてなんか反応がないと何度も何度もクリックした なっちゃうんですけれどもそれをするとますますあの状況が悪くなるので、えー、とクリックしてしばらくあの何もないなと思ってもちょっと待ってると、まあ、帰ってくるということなので反応がなくてもしばらく待っていていただければなというふうに思いますまずですね、えー、と生命科学系のデータベースの概要についてあの簡単に、えー、のご紹介をしておきたいと思います。えー、ともうこれも皆さんもあのご存知の方も多いと思うんですけれども、えー、と生命科学はもう今転換期を迎えています。もう えー、と情報が本当に爆発するような状況になっているので、まあ、仮説をちゃんと持ってあの自分でデータを取ってという研究のスタイルもまだまだあのそれはしっかり残っていますけれども、まあ、データから始めるというデータ駆動型の科学というのも、えー、とどんどん行われるようになってきています。 そういう状況ですと、やはりデータとかデータベースを自由に使いこなすとか、まあ、そのデータを持ってきて、今度はそれを情報学、統計学、数学、計算機科学などを用いて、そのデータを見るとかですね、そういったことができる、そういったスキルが必要になってくるということになります。で、まあ、データの…の あのいろんな複雑なデータを取ってきてそれを統合することによって知識発見をしていくというデータ駆動型の科学っていうのがあの必要になってきてるというような状況です。でもう従来から非常に代表的な生命科学のデータベースっていうのはいろいろありまして。 ここに列挙したものだけでも、まあ、データベースの内容としてどういった種類のデータを取ってくるものかということで分類してますけれども DNA ですとか、まあ、タンパク質の立体構造それからまあパスウェイの情報とかですねあとはやはりそれはあの最終的に皆さんがあの論文で出す先の文献情報ですねそういったものがあの代表的なデータベースとして生命科学では使われているものになります。 でここで今赤字で書いてある DDBJPDBKEG というところはですね実は日本で構築されているあの有名なデータベースなんですけれども、えー、とこちらのスライドでご覧いただくと分かりますように、えー、と DDBJ というのはですね DNA の塩基配列を収集するという、えー、センターですで、えー、と三島にある国立遺伝学研究所の中にあの DDBJ センターというのがありますで PDB っていうのはあの 先ほど WWPDB って書いてあったんですけれども、えっとまあ、あの世界的な枠組みの中で日本ブランチとして活動されている PDBJ というのがありましてそこはタンパク質の立体構造を収集しています。で、えっと、大阪大学で、えー、タンパク質研究所というところがそれを運営しています。 あと KEG というのは京都エンサイクロペディアオブジーンドジェノムズというのがフルネームですけれども生命情報をシステムとして表現するということをやっていまして、まあ、京都大学のバイオメマティックセンターというところが運営をしているデータベースになります。で えっと、データベースをまあ一方で構築法から見たときですねどんな分類があるかっていうのはこれはあの実はもうかなりちょっと平成17年から19年というのはまあ内閣府の調査であの明らかになったというか ま, あまとめられた情報なんですけれどもいろんな形がありまして例えばバンク型えといろんな方がですねそのまあバンクですからこう データを登録するタイプのものですね。そういったものですと、先ほどちょっとご紹介した DDBJ とか、えっ、ー、と PDB とかがそういったものになります。研究者の方がま情報、を自分が明らかにした情報を登録するというタイプのものですね。で、同じようにデータを登録するんだけども、そのプロジェクトでもってまとまった形で登録されているようなものもあります。えっ、ー、と理研のファントムとかそういったところがあの有名なところかなと思います。 でそのほかに、まあ、プログラム型とかあとはキュレーション型それから知識モデル型というのがありますけれども、えー、とこれはですねあの、えー、先ほど紹介したケグというのがそれになるんですけれどもあの文章になっているような情報源ですねそれから、まあえー、とそういう知識をある程度こう持たれた方がきちんと内容を理解しながら読んでその情報を構造化して登録するというようなものになります。 でえっと、もう一つさらに創設が当たっ て, てちょっとこの分類のところがなかなかちょっと結構 あ, のあんまりはっきりしないところもあるんですけれどもあの米国で、えー、にあるデータベースで OMIM というのがありましてこちらはやはり同じように、えー、と読み物文献からですね、えー、と情報を抜き出して構造化しているというようなものになります。 でここに出てきたバンク型データベースなんですけれども、えー、と DDBJ っていうのはですね実はあのこの右側のとこにあの 3, 3つ組の絵が描いてありますけれども、えー、と NCBI と ENAEBI というところと一緒に、えー、と全世界で解読された延期配列とかを受け入れるというようなものです。 で同じように PDB も、えー、と今度はタンパク質の立体構造情報を全世界で解読されたものを受け入れるというようなものになります。なので、えー、とデータをま あ, ある程度査定して受け入れて、データベースに蓄積して公開するということで、その時にアクセッションナンバーを付与してもらえます。 で論文に投稿するためにはこの雑誌側からこのアクセションナンバーをちゃんと記載するということが求められていることから、まあ、こういった延期配列とか立体構造っていうのは、えー、とこれまでその DDBJ をはじめとする、えー、とバンクにですね非常に多く集められるような構造ができていますが最近ではあの延期配列や立体構造以外のデータも こういったリポジトリというんですけどこういったバンクみたいなものをリポジトリというんですけれどもそこに登録るすることが求められるようになってきているので今では塩基配列が立体構造以外の情報も集める場所があってやはり雑誌がそれを要求するというようなこともあってだんだん集められるような状況になってきています。であの、まあ、データをじゃあどうしてみんなこうやって共有するか。 必要があるのかとということなんですけども、まあ、科学の世界で本来データは第三者と共有するものなんですね。でそれはどうしてかというと、やはりあの再現性とか透明性とかいうことで、まあ、そのデータ自体の なんていうか 正, 正しさというかそれがあのちゃんとした研究から生まれてきたものかということが第三者が何か検証することでわかるというものがことがありますしそれから今度は新しい観点からの解析とか、まあ、違った形での利用ということで再利用したりさらにはまあ 予想もしなかったような新しい技術でそのデータを解析することができるようになるというようなことですけれどもそれが開発するためにはその元のデータがなきゃいけないということもありますのでそういったことに活用されるというようなふうで新しい方向に活用されるという面もあるかと思います。であとそもそももですね市民はは二度税金を払わないいっていうのは、まあ 基本的にこうやって登録されてるデータというのは公的な資金を用いてあの生み出されたものというものが多いわけなので、えっと、一度公的資金を投じて出たデータというのはみんなのものだよというような認識もありまして、まあ、国などの公的資金を投じて得られたデータは共有しましょうという意識が あ, のありますで、えっと。世界的な動きで言いますと、まあこ 一つはこうまあ共有していこうというこういう動きはオープンサイエンスっていう言葉で最近は言われてるんですけれどもえまあ左側に国際動向それからに右側に日本の対応というのをちょっとまとめてみましたけれどもえと2013年にですねえー G8 の科学大臣会合でえそれまで 最終的にあの発表された論文ですねそれを、まあ、オープンアクセス化していきましょうという運動はあったんですけれどもそれに加えて研究データそのものをもっとオープン化しましょうというような共同声明が発せられましたでその後、まあちょっと数年経ってから、まあ、そのオープンサイエンスに向けて作業部会が設置されたりとかですね、えっと、またその次の年には、えーまあ、どういったインセンティブそのまあ 出すす側への利益ですねそういうものがあるとそういうエコシステムが動いていくかなということをあの検討したりそれからまたそういうあの研究データを利用するためのインフラどういうふうなものを作っていったらいいのかというようなこととかを宣言は出されています。で、えーとまあ、ちょっとしばらく間は空きましたけれども2020年にもまた G7 の科学技術大臣宣言というのがありましてオープンサイエンスの重要性を認識ということで。えー ますでじゃあ一方それに対して日本はどういう対応をしているかということなんですけれども総合科学技術イノベーション会議という、まあ、内閣府の設置された会議体がありますけれどもそこの中に、えー、国際的動向を踏まえたオープンサイエンスに関する検討会というのが、まあ、2013年の G8 の声明を受けて、えー、設置されています。 でその中で、まあ、オープンサイエンスというのはどういうものかという定義がそこのちょっと青い箱に書いてあるんですけれども、まあ、イノベーションの創出につながることを目指した新たなサイエンスということで、まあ、イノベーションのためなんだよということがここで、えー、日本の中ではまあ定義されて、えーまあ、進めていきましょうということになりました。でさららに、えー、と2017年ですからちょっと。 またそれからさらに進んで今度はまあそれをもっと推進するための検討会っていうのも設置されて設置されて、えー、活動がありましたけれども、まあ、あと令和1年の8月まで臨床の検討会っていうのの会合は終わってはいるみたいなんですがその中で、えー、と研究データ基盤整備と国際展開ワーキンググループっていうのが、まあ、途中からで き, できてきてその、えー、検討会の中にできてそれの報告書っていうのが、まあ、令和1年とあと ついこの間ですね令和3年の3月に出ています。で中に書かれていることは、まあ、公的資金を活用して生み出された研究データをこう利活用する方針ですねそういったものをどういうふうにあのを出していったりそれからあのそういう利活用のためのポリシー策定ガイドラインだからそのデータを持ってる側がそのどういうふうに、えっと そののデータを扱うのかっていうガイドラインをこういうふうに作っていきなさいというようなものが出てきたり、えー、それからですね一番最後にあるオープンクローズ戦略知財戦略っていうのがあるんですけどもま あ, あのオープンサイエンスとは言ってもですねやはりその国のまあ利益って言いますか、えー、大事なものはある程度の期間は、えー、とクローズにして、えー なんか活用ができる あ, のある程度こう、えー、少しこう関係者の間だけで活用するような機関も含めて、まあ、そ, ううそういうふうにするとデータを生み出す人たちのインセンティブも高まるのでそういった戦略でオープンとクローズを組み合わせてやっていきましょうというような、えー、と報告が出されています。 でまあ、データ共有の基準ということを考えたときに、まあ、どういうふうな観点からデータを共有することを考えたらいいんだろうということが、まあ、2011年頃から研究コミュニティの中で議論があの活発になりましたけれども、えー、とそれがこの、えー、とフェアという略語で呼ばれている四つの原則になります、えー、とファインダブルというのがもうまあ見つけられるということですねデータがどこにあるのか見つけられるそれからアクセスブルその そここににあるるデータにちゃんとととアクセスがでできるということですね。それからインターオペラブルっていうのは、えー、と他のデータと一緒にこう活用したりすることができるとかそういったことですねそれからリユーザブルまた再利用できる再利用できるような一応例えばライセンスとかを含めた、えー、と整備をしていきましょうということでこういうフェアというこの4つの観点からがあの達成されたものがデータ共有が進んでいるようなものであるというようなことが、えー、研究 コミュニティ側からも、えー、と提言が出されていますでちょっと詳しくもし知りたい人はですね、あのー、実は NBDC の研究員が書いた f、えー、フェアについての文書というのが一番下のところにリンクがありますので、もしよかったらこちらも参考にしてみてください。はい、で、えー、と次のこの項目なんですけれども、えーまあ、JST どういうところ NBDC というところあんまり知らないよという方もちょっとおいでになるかと思うのでちょっとお説明もさせていただいて、まあ、そこがどういったことをデータ共有に向けてやってるかということもちょっと合わせてお話ししたいと思います。えっ、ー、とちょっと文字ばっかりで恐縮なんですけれどもあの JST 科学技術振興機構では、えー、第4期の中期目標の中でですね、まあ、研究開発成果の最大化。 ということを目指して例えば2ポツのところですね、地の創造と経済社会価値への転換の中の情報基盤の強化という中で、まあ、ライフサイエンスデータベース等の推進ということで、ライフサイエンス研究の成果を、まあ、オープンサイエンスとの動向を踏まえて、えー、皆さんに広く使っていただけるようないろんな方針を立てて推進していきましょうということをやっています。でその中で まあ、バイオサイエンスデータベースセンターというのは、まあ活動をしているわけなんですけれども、まあ、JST の一つのセンターでしてデータベース統合を通じて新たな知識へということで、えー、まあ あの生命科学データベースに関する日本の中核機関としてデータの共有と統合に向けた研究開発サービスをいろいろやっていますということです。で、まあ、広くつなげて使うというのが一応まあ私たちがちょっと設定したキーワードでもあるんですけれども、えーまあ、あのもし詳細を知りたい方はもうちょっと詳しく書いた文章がやはりウェブサイトにあの LBDC についてというところにありますのでこちらは後でご参照いただければというふうに思います。で えー、と実はあの、まあ、オンサイトでやるときはね皆さんに私どものところのパのンフレットとかをお配りしてでそれを見てくださいみたいなことでご紹介をするんですけれども、まあ、こちらも一応あのウェブサイトにあのリンクとして載っけている PDF もありますのでそちら必要であったら後でご覧いただければいいと思うんですけれども実はその、えー、2006年 9月にですねもう文部科学省の統合データベースプロジェクトというのがし開始していてでそれを受けて2011年の4月にこう JST のバイオサイエンスデータベースセンターというのが設置されたというこういったまあ一応歴史があります。で、えー、とじゃあなぜ文部科学省の統合データベースプロジェクトっていうのが必要だったかということなんですけれども数年前からですね、えー、と内閣府の主道で、えー、といろいろな調査が行われて。 えー、まあ生命科学のデータベースについてどんな問題点があるのかというようなこととかをいろいろ研究された調査の結果があります。でそれをまとめたところ、まあ、大きく3つ問題点があるなというところがあったんですけども皆さんが思っている要望としてこんなものがあるということが分かってきました。一、えっと、つ目はどどんんなデーータベースがここにあるのかかよく分かりませとといいうことですね、まあ、すねごい 乱立もしてるんだけれども、まち、あ、ょどうやって探したらいいかよくわかんないというようなことがあります。えっ、ー、とこれに対して私たちはえっ、ー、とデータベースをカタログ化するということでえやっていますので、後でこれをご紹介したいと思います。それからまあじゃあこんなデータベースがあるのが分かりました。いくつかなんか使いそうなデータベースあるのが分かったんだけれども、なんか一つ一つこう検索するのってすごい面倒だなということがあるかと思います。 でそういう場合にまずはまあ横断的に検索できないかということであの一つ、えー、解決策としてご提示しているのがデータベースの一括検索ということですえっ、ー、と文献とか特許なんと異なるデータベースを一括検索するといったものになりますでさらにはですねまあ自分なりにいろんな解析をしてみたいので、えー、データベースに行って 一つ一つ検索するんじゃなくて、データセット全部持ってきて、自分のところで解析できるような、そういったことができないかということで、データを一括ダウンロードできるような、もむしろその前にはデータをこの私たちのところに預けていただくような、というようなことで、そういったあのサービスができないかということがありましたので、それも後ほどご紹介をしたいと思います。で、えー、っと二千六年九月に、その2006年9月に、 データベースプロジェクトというのが始まったんですけれども、まあ、その始まる前後からですね、まあ、実はデータを利用するっていうときには、もうちょっと問題点があるなということが、いろいろな点で分かってきていました。で、まずはですね、必要なデータが入っているか、使いたいデータが見つからないとか、まあ、あるいはこういったプロジェクトがあったはずなんだけど、そのデータベースがなんか非公開なんだけどとかいうようなことがありまして、まあ、それをデータをちゃんと集めて公開するためには、 まあ、公的な研究には帰宅を義務付けていく必要があるんだなということがあって、これはまあ私たちのセンターだけでできることではなくて、例えば公的なファンド、公的な資金を出すときには、それをえと最終的にはこういうところに収めてくださいね、そういう出てきたデータは収めてくださいねというようなルール作りをしていくことが必要で、これはあのあお役所も一緒に考えていただきながら、少しずつ進んできているところです。 であとはあのーまあ、データベースあるんだけどどのようなデータが入ってるのかというのことですねそこ、まあ、データそのものも多者多様な上にですねデータ項目の説明がバラバラだったり、まあ、ひどい場合は何もよく書いてなくてデータだけどんとあるというような状態になったりもします。 それから、えーまあ、分野ごとに実は同じものを指しているんだけれども同じ例えば遺伝子とか指しているんだけれどもちょっとずつ違った名前で呼んでいたりとかですね、まあ、言葉あの名前に揺らぎがあったりとかいろんなことがありましてそういったものを解消する必要があるなということも分かってきました。でこういったデータフォーマットをまず標準化したりとかあとはデータの説明ですねそういったところも標準化していく必要があるというようなことがだんだん分かってきました。で さらには、えっと、どのように使ってよいのかっていうことがちゃんと書かれていないというようなことがあります。で、まあ、利用条件ですね、どこに書いてあるのかよくわからない。で、あったとしても、このデータはこういう条件、このデータはこの条件ということで、バラバラな条件であると、まあ、合わせて使うとかあの、なかなかしにくいですよね。そういったこともありましたので、えっと、利用条件を標準化して明示することが必要だなということがあります。で、 えっとまあ、その時にはデータを作成した人のまあ著作権を表示するとか、まあ、あの著作権というとなかなかちょっとあの例えば本当に絵とか文とかそういうふうになっちゃうかと思うんですけれどもデータ作成者にも著作権という考え方でできるのではないかということで後でちょっとご紹介しますけれども私たちはそういう表示をしてもらうようにしています。であとはあの 商用利用利可能かかととというようよよななこととかも非常に気に気りますよねそれをちゃんと明示してないから、まあ、そもそも使っていいんだからよく分かんないっていうようなこととかもありますので、まあ、商用利用可能かとかそういったものを表示するそれから、まあ、どういった契約が必要かとか使用量が必要なのかと か, なんかあとは引用方法ともよく分からないなんかいろんな分からないことがいっぱいあるので使い方についてもいろんなルールを。 ルールっていうか、まあ、こういうふうにやりましょうというような取り決めが必要かなというふうに思っ た, 思ったところです。で、えーと、先ほどスローガン的に広くつなげて使うっていうふうに書いたんですけど、まあ、この広くっていうところの活動で、まあ、データ形式やルールの整備ということで、えー、と私たちが一つやっていたことの一つが、えーと、著作権という観点でですね、データベースに著作権を、えー、と設定してみる。 いうことこにしましまたでこのクリエイティブコモンズというのを、まあ、お聞きになった方ああるおられるかもしれませんけれどもあの著作権でガチガチにやるっていうよりはむしろ再利用と共有を促進する仕組みなんですね。明示することによって再利用と共有を促進しましょうというライセンスの形態なんですけれども、えー、クリエイティブコモンズライセンスの種類にはここに書いてある4つの種類があります。えーと アトリビューションというのがバイ、えー、と作品のクレジット誰が作ったものかということを書くということですねそれから、えー、とその下に行くとノー デ, ブデリバスって書いてあるのは、まあ、あの改変しないでくださいデリバティブを作らないでくださいということですねそういうこととそれから、えー、とここにであの右上に出てるのがノンコマーシャルまあこれ分かりやすくあの非営利でないといけないとかそういうことを それから、えっと、その最後の4つ目がシェアライクで継承というのがちょっとこれがなかなか分かりにくいんですけれども、えっと、元の今これ作品って書いてあるんですが元の例えばデータならデータと同じ組み合わせのこういうのライセンスで公開することこの4つのマークの組み合わせをいろいろ作ることであの下に書いてあるような6種類の利用条件を選択することができます。で、まあ、一番、 ガチガチに硬いのが一番右側なんですけれども NBDC としてはですね、えー、と6つの中で言えば、えー、左側の2つですね「えー、とバイ」という、まあ、クレジットをちゃんと書きましょうということ と,、えー、とそれに加えて元の作品と同じ組み合わせの CC ライセンス「シェアアライク」ですねその「バイ」と「SA」というのを2つ組み合わせたものそれを基本的なものにしていますでさらに、えーまあ、クリエイティブ・コモンズ のの中でもも一番左側に書いてあるものです、ね、それあのライセンスの条件の組み合わせじゃなくてもうそういうものを何もいらないという宣言これはもうパブリックドメインにしていいですっていうことをあえてつけるというラベルの付け方もありまして、まあ、この利用度が中程度から非常に高いものこの3つを n b g は使用するというふうに考えて、えー、とデータを預けていただく方にもお願いをしていくということになっています。 でえー、と今ご紹介したのがそのルールみたいなところですけれどもで、えー、と次にそのつなげてというところの話を少しさせていただきたいと思います。 えっと、NBDC の取り組みとしてはまたこれもですねパンフレットの中にはお渡しできてたら開いてみていただくところなんですけれども、えー、NBDC の取り組みとしてはまあ大きく2つありましてつな、えっと、げるための技術開発ですねそれが上の方のあのちょっと緑の箱で書いてあるところなんですけれども基盤技術開発プログラムというところでデータベースをつなげるための技術開発をしています。で えー、と紫色のところでいくつも箱が書いてあるところはです、ね、いろんな分野ごとのデータベースの構築を支援しましょうという取り組みのあがいろいろ書いてあります。あのー、これもちょっともし詳しく中を見たい方はですね、あのパンフレットの PDF をダウンロードしていただいてじっくり眺めていただければいいかと思うんですけれども、あのー、生命科学といっても、まあ、対象の生物だったりそれから解析手法だったりいろんなカテゴリーのものがあります。なので、 えー、それぞれの分野で、えー、データを取りまとめていただくということをこの分野ごとのデータベース構築支援というところでお願いをしてやっていただいていてそういったものも含めていろいろなデータベースをつなげるということを上の緑のところでやっているというような大きな取り組みの2つの柱があります。でこれでご覧いただいている分かるようにですねあの NBDC はやはやりあの 米国の NCBI のようにもう巨大なサーバーを持っててそこに何でも入れてくださいというような形ではなくてどちらかというとあのいろんなところでまとめていただいたデータベースをこう連邦型と私たち呼んでるんですけどもどうやってえとうまくあのネットワーク上でつないでえあたかもあの一つのデータベースにして使うことができないかということを合わせて模索しながら連邦型統合データベースというのを目指しているというところです。 でえー、と最後に使うのところなんですけれども、まあ、データをどうやって使っていくかということで、えー、データの利用者が使いやすいアプリを開発したり、えー、そういったツールを提供するということをやっていますのでここについてあの一つ一つサービスを紹介していきたいと思います。ということで、えー、とデータベースのカタログ横断検索データダウンロードサービスの紹介ということで、えー、一つ一つご紹介をしていきたいと思います。 えー、っとこちらは、まああの、どういうふうにそのサービスを探しに行くかというところをちょっとあの1枚目で紹介していますけれども、まあ、NBDC で検索していただくと左側のようなあのウェブサイトにたどり着けると思います。 あのもし手元であのやられる方はどうぞやりながらということでお願いしたいと思います。えっと、そ, のところそのページに行っていただくとですね、まあ、左の一番上のアクセスしやすいところにサービスってちっちゃ書いてあるのと、まあ、あの青い帯のところの右隅ですねそ全てのサービスっていうのがあるんですけど、まあ、そこをクリックしていただくとあのサービスっていうページに行きます。で えーとまあ、サービスが結構ですねいろんな種類があって、まあ、これ、単に羅列しただけだとなんか見にくいなというのはあったので、えー、と私たちのところではまあ対象者と目的別という挙げ方をしていて、まあ、データベース利用者向けとかアプリケーション開発向けとかいろいろあるんですけれども、多分あのこの講習会をあのお聞きになっている皆さんは、データベース利用者ということかなと思いますので、まあ、データベース利用者をクリックしていただくと。そうすするとですね こんな感じで、えー、データベース利用者向け、まあ、これ下にずっと続くんですけれども、こんなものがあります。で、た、あのーまあ、またまそのデータベース統合ということで、私たちのところで今あのやってるサービス、これからご紹介するもの3つが上の方に並んでおります。この一覧のところは、ですね、あのー、名前のところとか、そのアイコンみたいなところをクリックしていただくと、そのままウェブサイトに行けますし、それから一番右端にある、 アイマークですねを見てあのそこをクリックしていただくと、まあ、このデータベースとかそのサービスどんなものかというようなことが一応書いてありますので、まあ、もしよかったらこういうところを見ながら参照しながらあのお使いいただければと思いますで先ほど の, あの生命科学分野のデータベースに対する要望のところですねこの要望に合わせてちょっとご紹介を順々にしていきます、えー、まずどんなデータベースがどこにあるのか ということですねこれ、データベースのカタログということで、えー、私たちはやっておりますけれども、まずその概要をご説明しますと、えーま、国内外の生命科学系データベースの素材情報や説明情報を提供するカタログです。で、収録データベースの数は、えー、と2489です。今、えーと、数日前現在、2489件ありました。 でえー、とそれぞれのデータベースの、まあ、説明情報をこうまとめてるんですけれども、そのときに、まあ、データベース名とかどこにあるかの URL とかですね、そういったものはもちろんなんですけれども、えー、とどこの機関が作ったものかとか、何の生物種を対象にしているのかとか、そういったことをあの記述項目を揃えてあの、それをきちんと埋めるということをやっています。あとは、まあ、デーータベースそそのののももに対すする、まあ、説明文書ですねそういったものを、えー、と研究員があの デーータベースを見ながらですすねあの記述していますでそのデータベースを、まあ、キーワード検索とかカテゴリーとかから探すことが可能でしゃぶれ込み機能なんかもあったりしますので順々にご紹介しますね。それから、えっと、そのデータベースのカタログこの全体ですねカタログの情報全体を、まあ、ダウンロードしてあのご自由にあの似たり焼いたりしていただくこともできるので、まあ、これもあの そういうことをやってみたい方はということでやっていただければというふうに思います、えーと。さて、データベースのカタログの入り口ですけれども、先ほどのデータベース利用者向けのサービス一覧のところですね、上から3つ目のところにあの、まあ、カタログっていうアイコンがありますけれども、ここから行くことができます。で、トップ画面ですね、もうこれ、あの普通に。 開けていただくとこういうふうになっていると思うんですけれども、真ん中のところがまあデータベース の, その今の条件に合致したデータベース、今はもう全県出てますが、まあ、新しいものから上に出たりとか、並べ替えもできるようにはなっています。で、えー、左側のところが、えー、とまあいろんな条件をつけて、えー、と一覧の中をこう絞り込んでいくような、そういった機 能, が持って機能を持っているところです。で、えー、と右側のところはまあいろんなそのガジェットですね。あの こ の, このカタログについてとかいろんな説明とか、まあ、データのダウンロードをしたりとかそういうことができるようになっています。で、次のページに行きますと、じゃあどうやってその、えー、絞り込むかというようなこととか、ちょっとご説明がありますけれども、えーと、左側のところに書いてあった一覧を絞り込むところですね、えー、と例えば生物種のところですけれども、まあ、ここは1つ選択することができて、それから、えー、とタグ。 というところ対象ですねそういったもので例えばゲノムを知りたいゲノムに関するデータベースを探したいのかとかいうようなことで、えー、絞り込むことができますここを複数選択することができますただから稼働状況なんですこれまたちょっと後であのどういう表現がされているかご紹介しますけれどもまあ、データベースなんか良さげなのがありそうっていうふうに思っていて であのやってないと非常に落胆するのでそういったあの稼働しているかどうかという状況もちゃんとモニターをしているのでそういうのを表現しています。それからまあ日本か日本以外かということとかですねあとはその他の条件これもちょっと後でご紹介をしたいと思いますけれども、えー、まずはこういったあの選択ができる場所が左側にあるんだということを覚えておいてください。それで例えばあのいくつかの条件で絞り込んだ例ですね。人 と健康すら疾患っていうのと発言それから日本のデータベースということで絞り込んだ例が例えばこんな感じに出ますけれどもえと件数として22件ありまして上の一覧になっているところの上にあの生物種人と罰とか書いてあるところありますけどそこがえと個別条件何を条件付けしたかというようなことが分かるようになっています。 バッテンを押してもらえれば1個ずつ消したりすることもできますしそれからまとりあえずもう全条件リセットしたい場合は左側の上の方行っていただければ全条件をリセットっていうようなあのボタンもありますのでそこもあの押していただければ全条件を解除してさら、まあ、な状態からもう1回絞り込みを始めるというようなことができることになっています。で まあ、一覧内を検索するためのキーワード検索もできるようになっていますので右下のところの図ですね、えっと、これはキーワード検索でインフルエンザというふうにしたものですけれどもこんな感じでやると例えば9件今なんか出てきていますあの上から3つ目のところをちょっと例として次のページでじゃあこのデータベース絞り込んで見つけてきたデータベースはどういうふうに見たらいいのかということをご紹介しているのはこのページになります えっとまあ、サムネイルといってその、えー、ウェブページ の, あの、まあ、ちょっとこう小さくなったようなものですね、それと、それから名前、えっと、そこのところはリンクになってまして、それぞれオリジナルサイトへパーンと飛ぶようになっています。で、この下のような画面が出てくるわけなんですけれども、えっとまあ、このカタログで初めに見ていただきたいのは、ですねあの詳細へって書いてあるところなんですね。 でその詳細へってところが、まあ、私たちのところで、まあ、このデータベースはどういうものかというのことを、まあ、項目を揃えて説明付けをしたところなんです。えー、先ほどのちょっと繰り返しになりますけど名称とか URL それからどこが運用してるかということとかですねであとはこの説明のところにその文章として、えー、一番上のところでもなんか2行ぐらいちょろっと出てますけれどもそんな感じであの文章であの書いてあるところもありますのでそこを読んでいただければあ このデータベースってこういうものねということがすぐお分かりになるかなというふうには思います。それであの先ほどちょっと絞り込みを機能のところで一番下のところに当たるんですけれどもそこであ、ま、あのいろんなあの条件付けをするときにですね一つあの、えー、データベースそのものにもあのこういった形で紹介をされてる機能があるのでちょっとご紹介しますね。 えー、と一つは、えー、と LSDB アーカイブというのが、ねえー、これまたあのこの講習の終わりの方でのご紹介をするんですけれども、あの私どものところでやっているアーカイブのところの中にデータが収められているかどうかということです。その収められているものであればあの、そこに LS アーカイブへというリンクが貼られています。 次にある統合テレビっていうのはですね、これはデータベースの、このデータベースに対する説明動画があるかどうかですね、統合テレビの中に、えー、とこの統合テレビもあとでちょっとだけご紹介しますけれども、データベース等の説明動画があるものには、ここにリンクがありますで、見ることができます。それから一番下は、一括ダウンロードって書いてあるのは、オリジナルのサイト、その元のサイトででに行ったときにデータのダウンロードが可能かどうか。 というよういなことですね。こういったことがあると、まあ、その後どうやって使えるかなというのことの目安にはなりますので、えー、こういったラベルを付けています。でそれから先ほどの稼働中かどうかということのラベルあの表示なんですけれども、えー、と左の方に赤枠で囲ってあるところですね、えー、例えば、えっと、運用終了って書いてあるのはもうここはあの明示的にこういうデータベース過去にはあったんだけれども、えー、と今はちょっとあの 運用が終了していますよということをきちんとここでお知らせしているということそれから下の休止中っていう休止っていうのはですねあの実は毎日毎日 こ, うあの こ, うこれらのデータベースが生きてるかどうかをあの毎日毎日こう確認しに行ってますでその時にまあ何日そのんてうかちゃんと動いてないっていうことが分かっているとするとここに休止何日 まあ、14日以上はちょっと分解のないんですけども、というようなことを書くということになっていて、まあ、ここのところに稼働中はもちろん何も書いてないわけなんですけども、休止の場合はアクセスできない期間が何日継続してるとか、それからまあ公開停止中とか、あと実際に運用はもう終了しましたと、あの運用期間の方から連絡があったりした場合にですね、こういったことを書くということで、まあ、実際に稼働してるデータベースであればそこら、そこに行って、あのまたそこを活用するということも、 できるんだけれども、そうじゃないとちょっとやっぱり落胆してしまうので、あのここでそのこともわかるといいかなということで、えっ、ー、と情報を出しています。で、最後はまあさっき言ったあのデータベース、このデータベースのカタログをまあデータとしてダウンロードすることができるんですけれども、そこはまあ一応あの。 もう本当にやりたい人はということでご紹介をしますけれどもちょっとだけ言っておきたいのは、まあ、ここ の, あの私たちのところで整えているインテグバイオデータベースカタログというそのカタログ の, あのレコードそのものは一応先ほど申し上げたようなパブリックドメインに当たるということですなので、えー、ここにあのダウンロードのリンク書いてありますけれどもそこであればどのような使い方をしていただいても私たちに断る必要もなくですね使っていただけるということでご提供をしているものになります。 えー、と次のページからはですね、えーとまあ、実習をやるときにはこんな例を出させていただいてるというような例示だけなので、えー、やってみていただいたら、あとでやってみていただいてもいいんですけど、まあ、ご自分の好きなキーワードとか、あの 絞, り絞り込みをしていただければ、全然問題ないんですけれども、えー、と例えばこの人のエ ピ, ジェネエピジェネティクスに関するデータベースであって、日本で作成されたデータベースであって、そのうちいくつか稼働してるかっていうのを全部条件をつけると、こんな風になるよと。 とりあえず、えー、と答えも含めてここに、えー、と示しておきましたのでご参考になさってください。えー、とここまでが、えー、インテグバイオデータベースカトリという、えー、サービスのご紹介でした。えー、こうやってデータベース自分の目的に使えそうかなと思うようなデータベースを探していただければなというふうには思います、はい。次にその同じ4の中ですけれども、今度は横断検索というところをご紹介したいと思います。 えー、と実は、えー、と横断検索に関してはちょっとインターフェースが昨年と大きく変わっております。なのであの今まで聞いたことあるよっていう人もですね、えーと、ぜひここだけはちょっと聞いておいていただきたいなと思うので、えー、と今からご紹介をしていきたいと思います。えーとまあ、目的としては、複数のデータベースの中を横断的に検索できないかということなんですけれども、まあ、この 横, あの横断検索の特徴としましては、 えー、と検索対象のデータベースが687件あって、まあ、42カテゴリーの、えー、いろんな分類 の, あのデータがあるということですねそれから日英の辞書があの入ってますので日本語でも英語でもあの検索ができて、まあ、翻訳されてそれぞれの言葉で、えー、検索がかかるということが特徴になります、えー、とそれから、えー、と検索結果の絞り込み機能があの ちょっと前のインターフェースだと、なんか関連性がなかなか分かりにくかったんですけど、今度すっきりしたので、非常に分かりやすいと思いますので、ご紹介をしたいと思います。それから、えっ、ー、と、えっ、ー、と、次の検索、検索ごくの保存機能っていうんですけども、これも、あの、ちょっと、まあ、知っておくと便利かなと思うので、ちょっとご紹介したいと思います。 でまあ、イントロ的に申し上げいつも申し上げていることなんですけれども、まあ、Google で調べればいいじゃんっていうのも私たちもよく聞くんですけれども、まあ、Google でやっぱ調べるとですね、マウスであの検索したときに欲しいのは当然あの、ネズミちゃんのマウスの方のデータを、まあ、生命科学者とか私たちは欲しいと思うんですけれども、最もよく出てくるのはやっぱり、えー、とコンピューターで使うマウスなんですね。なのでやはりその対象としているデータがだいぶあの やっぱグーグルていうのは広く浅くなのでそこがちょっと違うということとそれから、えー、と右側の上の方に書いてあるのは、まあ、データベース今もう検索対象にしているのがいろんなデータベースの中にあるいろんな記述とかそういうのを検索対象にしているわけなんですけれども、えーとまあ、一般的な検索エンジンというのはそのデータベース非常に深い構造になっているものの一番上のところ、まあうん 表面に出てるところを割とあの検索対象にはしてるけれども、なかなか下の方までは検索対象にはしていないということがあります。なので、えー、そういったあのデータベースを検索するのには、やはりちょっと Google だけじゃ物足りないなというようなところがあります。であとは、えーと、公開ウェブの 53.2% 程度しかあのカバーしてないんじゃないかということは、あの別途、えー こ, のこちらに書いてあるあの論文ですねこういったところにも報告されていたりしてじゃあやはり生命科学のデータを横断的に検索するためにはそれなりに適したデータそれからその検索のためのデータの整備が必要だねということでこのサービスを提供しています。で対象となっているデータベースなんですけれども、まあ、一応ちょっと数はまたこれから増えてきているとは思うんですけどもこういったものが対象になっています。 えー、文献ととかでですすねねあとは特許です、ね、あのデータベース数で12って書いてあるけれどもでも2004年から入ってるってことはかなりの件数が入ってるというふうに思っていただいていいと思いますあとはまあ生命科学に関するようないろんな用語とかそういったものありますけれども下の方の例えばゲノムとか遺伝子発現タンパク質パスウェイとかいうふうになってきますと、えっと、やはりこれはその例えばゲノムだったら配列を検索するということではなくてですね えのあのなんとかっていうゲノムについていろいろ説明文がその書いてありますよね、データベースの中で。そ の, データあの説明文のところにある、えー、文字情報を、まあ、キーワード検索するという形なので、あのどういったものがあるかというようなこととかがあの検索できるということになりますで。横断検索の入り口はこちらです、先ほどの、えー、データベース利用者向けのところの一番上にあります。 クロスサーチと英語では呼んでおります。で、えっと、インターフェースなんですけども、ここからが新しくなっています。えっ、ー、とですね、えー、まず、す、え、べ、ー、てあのデータベース、ま、検索するときに、ま、その何かこう特定のデータベース、このデータベースのところを探したいって、こういう種類のデータベースを探したいということがあれば、なんかその、 右側のグレーのところですね検索対象のデータベース群をこうあらかじめ選択してやるってこともあるかと思うんですね。例えば、もう、えー、とタンパク質の情報を探しに行きたいので、タンパク質を探すっていうところを、えー、とクリックしていただいて、まあ、キーワードを入れるとか、そういったやり方もあるんですけれども、まあ、結構このサービス、本当にねなんかとにかく早いので、まずはすべてというところでやっていただいてい問題ないんじゃないかなというふうには思います。で、えー、とごく の, あの すぐその下にる、まある検索窓ですね、あここにキーワードとか入れていただくんですけれども、ここにはあの以前と同じように、ごくのサジェスト機能というのがあります。例えば、インフルってこうやって入れたら、ですねインフルエンザウイルスですか、ワクチンですか、インフルエンザ菌ですかとか、なんかいろんな選択肢がこういうふうにあのプルダウンで出てきますので、まあ、ここにあれば、ここを進む選べばいいというような簡単な機能になっています。で えー、と検索対象 の, そのデータベース、さっきご紹介、簡単にしましたけれども、あの下の方に簡単に情報が書いてあって、もし知りあの内容を詳しく知りたければ、検索対象の DB についてとていうところで、このクリックしていただくと、非常にあの687データベースについて、だーっといろいろ書いてありますので、えー、こちらもご参考にしていただければと思います。で先ほど、検索語句を保存できますよと。 いうことを言ったんですちょっと今、履歴って名前になっちゃった私、ここ、ちょっと名前変えてほしいなと思ってるんですけども、あの検索履歴をまあ保存することができるということなので、ここ、ちょっと初めにやっとくといいなと思って、えーと、例えばやってみるとこんな感じになりますというのが次のページになります。えっ、ー、とですね、えーと、まずその、まあ、その履歴っていうところをクリックする と,、えー、と、クッキーセッティングっていうのが出てきて、 はじめはこれあのデフォルトではオフになっています。なのでここをオンにしていただくと、まあ、クッキーというその仕組みを使ってですね、一時的に保存するということができます。 で最大10回分の検索 の, その検索語句を保存することができてあのどんどん上にこう新しいものが積み重なって古いのが消えていくっていうパターンなのであんまりいっぱいいっぱいはあの保存はされないんですけどもでもまあよくやるのはまず一つの言葉入れてみてなんか次にもう言葉足してみてとかど、うんどん検索の時にまあ絞り込む時って割とそういうふうにすると思うんですけれどもそれをやった履歴がこういうふうに全部残って言葉として残っていますのでまあ あの、なんとなくこう。 ちょっと前にやった検索でな何だったっけみたいに戻ることがなかなか難しいときにはこれ使えばいいかなというふうには思います。ただあくまでちょっと検索ご句の保存なんで検索対象のデータベースを何か選んだときにですねそれを保存することちょっと今のところできてないです。それがクッキーっていうあのやり方のものなんですけどもだからそこにあの右側に URL が書いてあっていかにもなんかその検索そのものの結果のように見えるんですけどそこにあの表示されている URL を叩たくとですね、まあ データベースを対象として、この検索キーワードを入れたときっていうような検索結果が表示されるというところだけちょっと気をつけていただければというふうに思います。でも、まあ、検索語句をあのちょっとだけメモるっていうのはいいかなと思うので、もしよかったらこれやっておいていただくといいかなと思います。で、インターフェースはこんな感じになります。あの先ほどの、えー 一番最初のところに何か入れて、またインフルエンザって入れた例ですけれども、す、ま、べ、あ、てのデータベースを選んで、インフルエンザを入れたら、こんな感じになるんですけれども、えーと、左側のところに各カテゴリーのデータベースでのヒット数が全部出てます。なので、えー、と左側の端っこにあるようなプラスってところを押すとあの、どんどんこの中を少し展開していくような感じになるので、あの 自分がこのデータベースのところを見たいというところがあれば、まずチェックボックスをの外して、ここだけ残すとかいろんなことをやりながら絞り込んでいくということができます。で、そのデータベースの選択を変えると、真ん中にある検索結果が粛々と変わっていきますので、えー、とそれはあの見てて、あ、変わった、変わったというのが分かるような感じにはなっています。あとは右側のところには、ちょっとパブメドのリンクとか、あとは、えー、とこの下の部分は、あのこの。 検索対象のデータベースもあるんですけれども特許とあと可検というデ ー, タです、ね、データベースですねこちらのトップヒットの3つが出るようになっています。えっと、画画面面の見方はこういった画面それから、えっとまあ、もし対象のデータベースが分かってたりとかあと生物種で絞り込みたいよとかいろんなあの要望があるかと思うので一応詳細検索 の, あの画面もあります。ここははあままりあの前とは変わってはいません なので、えー、例えば生物種とかデータベースの更新時期による絞り込みそれから検索後を日英翻訳するしないっていうようなこともできあの選ぶことができます。で対象のデータベースもここで細かく選ぶこともできるんですけれどもまあた多分あの最初に本当にあの単純にキーワードで検索してもらってさっきの結果の画面でいろいろ絞り込むのが便利かなというふうに私は使っていて思います。 えっと、ここが一応まあ全体的なな検索の説明になりますでここもやはりちょっといつものようにやるとするとですねこなえっと実習の項目があったりとかするので一応は簡単にあのストーリーだけお話ししておきますと最初にまずその履歴をクリックしてオンを選択しておくといいよということがありますねそれでインスリンで検索してみましょうと インスリンでなくてもいいです。皆さんがご自分で好きなことをやっていただければ。で、この例の場合は、インスリンの後にスペースを入れて脂肪肝を追加して、2号をで検索するっていうのを試してもらってます。で あ, あるいはその2号検索のパターンというのはあの詳細はヘルプにも書いてあるんですけれども半角スペースの縦棒の半角スペースとかですね半角スペースびっくりマークの半角とかそういうなんかいろんなあのやり方が実はあるので、えー、とこういうのを見ながらあのやっていただければというふうに思います。であとはその、えー、とデータベース の, あの切り替えなんですけれども1回あの検索画面をあの作ってく 見てから検索結果の画面を見てから、そこからデータベースを選び直して、もう一回検索するというようなことができますので、えー、そういったところをちょっと見ていきたいと思います。これも全部答え書いてあるんですけど、まあ、トップページですね、あの後ろの方の画面ですけれども、インスリンって入れていただいて、次にインスリンが入ったような、こういう結果画面があります。で、えーと、さらに脂肪肝っていうのを追加して、もし眼鏡マークを押していただくと、こんなふうにまた変わっていきます。 いう結果ですねでそれから今度はその、えー、検索の結果画面 の, あの一番上の左の方にデータベースの選択の様子が分かりますのでそれを今研究者というのを選んでみましたこの研究者というのを選ぶと結構ねどんな人がやってるのかってことが分かって結構面白いんですけども研究者で選んで検索をすると今度はそのデータベース文の中から データベースとそれからリサーチマップという、またこれも研究者の人が登録しているあのデータベースですけれども、この2つに今のインスリント脂肪肝がかかっているということになります。なので、研究内容、科研という方では研究内容のことが分かったりとか、あとはリサーチマップの方では本当にある方がその、例えばインスリント脂肪肝に関する研究をされているというふうに書かれておられれば、その方の名前が出てくるというような形になります。 えー、とここまでが、えー、横断検索のご紹介でした。えー、と最後に、えー、4発の最後なんですけれども、えー、とデータセットを取得できないかと自分で自由に解析したいよという場合のサービスのご紹介をしたいと思います。これがあのデータベースアーカイブという名前でやっているサービスです、えーと。国内で作成されたデータベースを丸ごとダウンロードできるサービスで150件のデータベースが登録されています。 でいろんな形でデータをダウンロードできますし、そこにあのデータベースやデータについての説明をきっちりつけていただいた上で登録していただくということをお願いしているので、そのあたりもきちんと揃ってあの情報がついておりますで。データは CC ライセンス、先ほどご紹介した CC ライセンスの表示継承ライセンスということで、えー、利用許諾を基本的には統一して、明確にあの使いやすい。 で他のもののもももとと合わせてて使いいいいやすすいういうような形ででご提供をしているものですアーカイブに収録されているデータベースは、あまあ、あのちょっとまた数もあの古いデータなんですけれども、まあ、だいたい傾向としてこんなものがあるということがこれになります。で入り口はこちらになりまして、えっと、上から2つ目のところのデータベースアーカイブのところから入っていただくということになります。 でこれがそのトップページなんですけれども、まあ、あのキーワード検索ですね、<笑>まだキーワード検索なんですけど、えっと、表, 中表にこう下のにあにデータベースの一覧が出てますけれども、そこに書いてある表の中に書いてあるような項目で検索ができるようになっていますし、それから各項目によって相当したりとかいうことができますので、まあ、件数が多い場合は相当して上から欲しいものを見るみたいなこともできるようになっています。 でまあ、ここもあのいろんな中 の, あのどんなものがっていう目的が あ, のある程度絞れるものであれば、えー、となので、えー、まあ、生物種とかですねいろんなあの項目がありますのでこういうのもあの少し使ってみるとあこんなものがっていうのをだいたい分かるようになるかもしれなくてこういうのがあるとやはりあの使いやすいかなと思うので詳細検索も作っています。 で、そのほかにはあのデータベース、これからあとでちょっと1つ例を見ていただくんですけれども、その中に会員検索機能があるようなものもあって、一つ一つにですね、そういったものを横断検索したりするとできるような機能が1つはあります、その上の検索窓みたいなところですね。それから、らああとこちらでは、あの 配列情報が入っているものもありますのでブラストによる相当性検索ですねそういったものができるようなリンクもありますあとは画像を含むデータベースのだけを検索するようなそういった入り口もありますこれもまあ画像なんですけれどもあの結局画像についてる説明情報をまあ検索するような形なんですが、まあ、画像が欲しいということであればこちらからお入りになる方が便利かなというふうに思います。 えー、とたと例えば今ご紹介した最後の3つの検索機能ですね、についてはこんな感じで、えー、検索結果が返ってくるようなことになります。はい、写真とかが出てる、そういったものがあの登録されてるものも結構あります。それで、えー、とデータベースアーカイブにはこの利用状況というなんか項目が1つあるんですけども、それを見ると、あのまあ、数か月前のです、ねえー、とダウンロードの多かったアーカイブ。 ダウンロードの多かったデータベースですねが何があるかなというのが分かるというのがあるんですけれどもちょっと今最新のがあんまりあの本当に本当に最新じゃないんですけど3月のデータがここにあの表示されていますで携帯、えっと、素解析辞書というのと抗体医薬品データベース あのまあ、抗体医薬品の方はなんとなくあの皆さんもパパッとわかるかなと思うんですけども、携帯素解析っていうのはですね、ちょっとあの自然言語処理といって、まあ、文章のところをどうやって解析するかっていう時のその、なんていうかな、要素をこうあの解析するための辞書ですね、そういったものがあって、まあ、これ、うちのセンター の, あの研究員が作ってるものなんですけれども、まあ、辞書ですね、辞書なんです。で えー、となかなかこれがどういうふうに使われているのかもよく分からないんですがあの結構ダウンロードが多かったということでじゃあちょっとこれ辺を使ってご紹介しようかなと思って中見てみたんですけど両方とも多分もう行ってみればすぐ分かるような感じのちょっと内容だったのであのやっぱりちょっと複雑な形のものをご紹介しておいた方が、まあ、他のものにもまあ応用が効要かなと思うのでいつもちょっとご紹介しているものなんですけれども OpenTGAIDS っていうのが。 ありましてこれも結構まだアクセスが結構あるものなのでこれをちょっと例としてご紹介したいと思います。オープンデジゲ a ツっていうのはですね、えー、とトキシコゲノミクスプロジェクトという名前でやられてたプロジェクトのその成果物なんですけれども170の化合物をラットの個体からラットや人の幹細胞へ、えー、こう暴露した際の遺伝子の発現と毒性をあの示したデータベースになります。ななのでちょっといろんな あの情報の種類がありますしそれからも量もすごい多いんですねなのでちょっと見ていただければというふうに思いますえっ、ー、とこれも実習としてこういうふうにやってるんですけどもこれはいつもあのいあのなぞりながら皆さんと一緒に見ていくという形でやっていますえっ、ー、とまずそのアーカイブのトップページのところからですねあの キーワード検索でオープン TJ ゲートを調べるというつもりで入れていくと、もうあの三文字入れた時点でこの3つがあの絞り込まれて出てくるというふうに思います。それの一番下にあるのが今見ようと思っているオープン TJ ゲートというデータベースになります。で、まずここであのなんかこのデータベース使えそうかなと思ってみたら、まあ一応利用許諾を確認していただきたいんですね。 でその利用許諾をあの、まあ、クリックをしてみるとどういうふうに書いてあるかっていうのが次のページになります。えっ、ー、とそこの真ん中のところに CC って書いてあるあのマークがありますけれどもあの、まあ、一応標準的に CC by SA、えー、と表示継承という条件があの私たちが基本的にお願いしている条件なのでそれはついているものがほとんどです。でなんですけれどもじゃあクレジットっていうのを書くときにどういうふうに書いていいかっていうのがやっぱり分からないじゃないですか。 なのでそのクレジットをこう書書いいいてててくださいねって こ, とまでここここととままでにはちゃんと書いてあります。このデータベースを使って何かした時には必ずこの「トギシコゲノミックプロジェクト」っていうここ の, あの一文をですねちゃんと書いてくださいっていうことが明示されているので「あじゃあ何て書いたらいいんですか?」って問い合わせなくてもいいっていうところがいいところなんですね。 でじゃあ次にはデータベースの説明をちゃんと見に行きましょうということで、このページからあのデータベースの説明というところの左上のリンクをクリックしていただいてもいいですし、元のリストのところからあのサムネイル、データベース画面のちっちゃい版か、えー、と名称のところをクリックしていただくと、えー、とこちらのような表みたいなものが出てきます。えー、とまずデータベース全体の説明ですね。で Gates っていう名前であって でそれから作成者は誰でとかその連絡先はどこでであ、まあ、プロジェクトについてるいろんな説明とかオリジナルサイトがある場合はそれも書いてありますし運用の開始 最, 最終更新年月日などということ で, でデータベース全般についての説明がここで見ることができますじゃあ次はデータそのものにアクセスをしてみましょうということで今度はデータをダウンロードするためにはダウンロードというクリックを押していただきます であるいは元の一覧のところからでも同じダウンロードというあのリンクがありますのでそれを押していただくとこちらの画面になります。えー、っとかなりいろんな種類の情報があるなということが見てお分かりになるかと思うんですけれどもあの今いろんなデ ー, タデータの名前があってデータファイルそれに該当するデータファイルがあってそれを「検索ダウンロード」って書いてあるところがあるんですけれども。 えーまあ、データを眺めて、まあ、必要なものをちょっと絞り込んでからダウンロードしたいよっていう場合はこの検索ダウンロードをクリックします。あのまるっととりあえずなんかこのデータ名に該当するものを取りたいなっていう場合はその真ん中にある ZIP ファイルをとかを取っていただければいいんですけれども、まあ、検索ダウンロードのところをちょっと機能を見てみたいと思います。えっと、こちらが ま, あその表また表になっているようなそういう画面になりますけれどもここのところで えー、と左上の男が、あが今、ハイパートロフィーというあの文字が入っていますけれども、えー、とこちらのところはもともとブランクになっているので、ここで、えー、実習9のお題としては、ですね肝細胞肥大というのがハイパートロフィーということなんですけれども、そのハイパートロフィーであるものを探しますということをやった後の画面になります。なので、えー、ちょっと で囲ってあるようなところでハイパトロフィーっていうのがバーっと書いてありますけれどもハイパトロフィーだけが選ばれてここに表示されています。でこれらのものをまあ絞り込んだ結果をダウンロードするとかですねあと全データをダウンロードするとか。 あることができますけども全データをダウンロードする場合は下の方に書いてあるような形でいろいろな形式でダウンロードすることができるようになっていますので、まあ、その後こう持っていく先のツールとかですねそういうのに合わせてダウンロードの形式を選んでいただければすぐ使えるような状況になります。であとはこのデータベースにパソロジカルイメージというのがあるので病理画像がありますのでそこをちょっとクリックをしてみたいと思いますのでそこを 行ってみると、はい、あのどれか一件選んでこう行っていただくとこんな感じに、えー、画像が出てきます。でちょっとここ2つあるんですけどフルサイズビューっていうのはそのあの皆さんのパソコン上であの。 ちょっと大きな画面で出るというようなものなので、そこは自由にやっていただければいいんですけれども、ダウンロードすると結構データサイズがあるということで、皆さんが一斉にやると結構サーバーに負荷がかかるので、まあ、これもし興味のある方は、後で別にやっていただければいいそうなんですけど、ちょっとあの専用ソフトが必要ということなので、もしご興味のある方はお問い合わせいただければというふうに思います。ということで、これはあのまあ実習の内容をなぞりながら、えー、とご紹介をしました。それで、えー、と生命科学データベース アーカイブについては、えっと、皆さんが今後研究をいろいろされてなんかデータが出てもうこのデータはほ他の方に使っていただいてもいいなということがもし終わりでしたらねぜひぜひあの私どものところに連絡をいただければと思いますあのせっかくね取ったデータなのでなるべくあのもう自分が使わないかなとかいうふうに思われたらぜひぜひあのご連絡をくださいあのご覧いただいたような利用許諾の、まあ、標準テンプレートがあって あのこちらでお預かりするのでサイトの管理が不要とかですね、えーまあ、例えばプロジェクトが終わっちゃってもデータの公開をここで持続的に行えるとか、そういったメリットがいろいろありますなので、ぜひご検討いただければということで、ご紹介をしていきたいと思います、えっと、こういったあの横断的な検索とか、そのカタログとか、そういったあの活動はですね、実はあの4省によるデータベース統合っていうのを、まあ、その ライフサイエンスのデータベース統合の授業をやっている中で、えー、協力して行っているその成果になります。で、えー、JST はまあ文部科学省ですけれどもあの経済産業省では産総研さんですねそれから厚労省ではニビオンって呼んでますけど、ね、医薬基盤健康栄養研究所さんそれから農水省では、まあ、あの農研機構ですねのところでそれぞれ の, あの分野の えー、統合データベースの、まあ、プロジェクトだったりいろんな事業だったりっていうのがありますけれどもお互いにあの、えー、と検索の対象で交換をしたりとかいうことでそれぞれの口から、えー 行っても同じ検索ができるような感じにやろうということで皆さんで協力してデータを寄せ集めて作っているようなものになりますそのためのポータルサイトもここにありますのでもしよかったら一度ご覧いただけるとありがたいと思いますえっとまたその他にまたさらにご紹介を続けていきたいと思いますあの今はまあデータベースを あのまあ、混沌とした状態からですね、えー、カタログ化したり、それから検索できるようにしたりというようなことで、えーと、いろいろ整えてきたということの、その結果としてのサービスをご紹介したんですけれども、あと、ちょっと大きなあのカテゴリーとして、私たち、人のデータを扱うというようなところも一つあの手掛けておりますので、それに関した、えー、サービスをちょっとまとめてご紹介をしたいと思います。 えーまあ、人のデータベースについてご紹介をするんですけども、あの詳しくはですね、実はャックスオンライン Q ですね、疾患に関する多型データを解析するというところで、あのうちの研究員があの話をする予定にはなっております。なので、特に今からご紹介する2つのサービスのうち、おそらく統合バーというあのバリエーション、多型データを。えー 検索するようなサービスについては、えっと、そちらでもっと詳しく聞いていただければいいと思うんですけどまずちょっと触り的にご紹介をしておきたいと思います、えー、と2つ人に関するーあのサービス人に関するデータサービスがありまして、うん、1つは NBDC 人データベースというのをベタな名前なんですけどそれと統合版という2つのものですで、えー、サービスのページからデータベース利用者向けを選んでいただき人を選んでいただくとこんな感じに4つのサービスが 出てきてきそれの上の2つっていうのがあのここに書いてある URL なんですけれども、その今からご紹介するサービスになりますで。1つ目の NBDC 人データベースなんですけれども、えーまあ、あのご存知のように解析技術、NGS とかが す,、ね、あのもうすごい発達して、ですね、えー、人に関するデータが膨大になっています。でそれらを整理・格納して有効にこう活用するためのルールや仕組みが必要なので、 あの米国とか欧州ではもうそれを先行してやってたんですけれども日本にはちょっとあのそういった格納場所とかなかったという状態が長く続いておりましてなのでまああの個人情報の保護もあの必要でそれはまあ個人情報の保護ってやっぱり個人情報保護法っていうその日本国内の法律もあったりしますのでえそれに配慮しつつまあ人に関するデータの共有や利用を推進するためにそういったプラットフォームを作ろうということで。 2013年の10月にに立ち上げたサービスになりますで実際あのデータの格納はですねあの初めの方にご紹介した、えー、と DDBJ の中に、えー、と非常にセキュアなサーバーのスペースを作っていただきましてそこであの管理していただくということで、えー、DDBJ さんと一緒にこう協力して運営をしているそういったサービスになります。 で個人由来のデータなので、まあ、そういう共有するためには個人情報保護ということが欠かせませんけれどもあのその共有のためのポリシールールですねそれをまあ NBDC が策定して皆さんにご提示するということで例えばデータを提供していただくときには研究参加者の同意っていうのも本当大原則です。そそれから、えー、とその研究 データを生み出したその研究がちゃんと研究倫 理, 理委員会でもってそのデータをこういった公的なレポジトリに出すよということまでちょっと承認していただいているということが原則になります。で次にじゃあ集めたデータまたその第三者に利用していただくためにこういったまああのデータベースをやってるんですけれどもその あの利用していただく側にやっていただかなきゃいけないことということは、えーとまあ、漏洩を防ぐためにですねまず情報セキュリティ対策というのは必須になります。それから、やはりこういったデータをお使いいただくどういった研究でお使いいただくのかということで一応倫理審査もあのしていただくということが必要になっていますので、まあ、このあたりを原則としてそのルール作りをしています。であのただこういった あのデータの提供とか利用に関する審査を NBDC が実施するということがあの肝でして、えっとま、これまでだったらば多分その。 あるデータを持っている先生のところに行って、まあ、共同研究の契約を結ぶとかそういったことがいちいち必要になるというような状況だったんですけれどもこのデータベースでこうやり取りをする限りはその提供とか利用がこう条件に合致してますかというところを NBDC 側で審査をさせていただくということなので、まあ、そのためのガイドラインの整備というのが必要なんですけれどもそういったことをあの NBDC がしますよというところも一つ肝になっています。 が爆発的に増えてきたって申し上げました。けれども、それに付随していろんなものが出てます。まあ、画像データとかそういったものもありますので、人に関するものだったら何でも受け入れましょう。というようなスタンスでやっています。で、あとはまああの基本的にその個人が特定できないように、個人の情報と紐付けができないように、あの匿名化をちゃんとしていただくってことはもう当然なんですけれども、あのそれだけだとやっぱりその例えばその後の追跡情報とかね。わからないとか。 そなううことがあります。なので私たちのところでまあ提供できる範囲でもってその非常に詳細な研究をできるかというとちょっとそれは難しい面もありますのでまずはこう入り口として知っていただいてその後詳細な研究は共同研究をしていただくとかそういったことでのあの情報のやり取りをしていただくというような入り口のとしての機能もあるかなというふうには思っています。であと、 一つ大事なポイントがあの私たちのデータベースのところに登録していただくと論文発表に必要な ID を発行します。一番最初にあの、えー、とバンク事業のバンクっていうことでご説明をしたように、まあ、論文発表のためにこのデータベースに入れるっていう先生ももちろんいっぱいおられてあのそういうことでデータがまあ集まってくるような仕組みを作って、えー、また利用もしていただくと利用につなげるというような形で、えー、と回していこうという形で運営をしています。 で現状なんですけれども、あのまあ、非制限公開データということで、こちらはウェブサイト等からもあの制限なく公開できるような、そういったあのデータになります、こういった登録、まあ、登録の時にはやはり、そういった形で公開していいですかということも含めて、倫理審査していただく必要があるんですけれども、そういったものが35件程度あります、こういうのは例えば集団の統計値ですとか、まあ、特定の個人由来ではないような資料の解析結果などかは、こういったものになると。 ということであの倫理審査で非制限公開という形で公開することがちゃんとあの審査されているということも必要な条件になります。で、それがやはり個人ごとの情報になりますと、先ほど言いましたように NBDC で設置している人データ審査委員会というところで審査を。 に基づいて利用していただくことができるようなそういったあの個人ごとの情報になりますけれども、そういった制限公開データが今156件ほど登録をされています。あのこれ件数なんで中にあの何人分入っているとかそういうことはまたちょっとバラバラなので、あの極端なことで一件というものもありますし、あのすごいあの千人単位のものもあったりということなので、あの詳しくはえっとホームページを見ていただきたいんですけれども、そのホームページのところがあのこんな感じで。 あの先ほどのリンクから見ていただくとですねここにあの全ての情報が書かれておりますので例えばデータの利用の場合はこのデータの利用っていうところをクリックしていただいてどういう手続きがあるかなとかいうことを見ていただくということであの一応あの様式とかも含めて全てここに載せてありますのでもしここでちょっとわからないとかあの他にちょっと。 この条件と違うんだけどとかいろんなことがありましたら、まあ、事前にご相談をいただくのはもうウェルカムなので、ぜひぜひご連絡をいただければというふうに思います。はい。で、もう一つ人に関するデータベースということでご紹介したいのが、日本人ゲノム多様性統合データベースと日本語では呼んでますが、まあ、みんな統合バード私たちも呼んでいる、えー、サービスになります。で、これまでですね、例えば何かこう あこういうバリアントの情報があるなあっていうふうに例えばナマワン染色体のこの場所にこういうバリアントの情報があるなあって分かったときにその情報をいろんなサイトで探しに行く必要がありました例えば、えー、クリンバーっていうのは、まあ、あの疾患にあのバリアント情報と疾患情報を組み合わせてあの検索できるようなものですけれどもその疾患の患者性があるなしとかそういうことが分かるような NCBI のサイトですねそそれからその場所に イグザックっていうのはあの基本的に高継者とかが多いあの集団の、えー、外国の外国人の集団ですねその集団の中でどのぐらいの頻度がその場所にあるかっていうのことを見るためにこのイグザックっていうデータベースを見に行くしで今度は最近は割とその日本人の中の集団ではどうかっていうようなあの研究もされていす いるので日本人の中でどういうバリアントの情報があるかという研究もされてきていますのでそういったデータベースを見に行くということで初めて例えばあのこれは日本人に非常に多い頻度であってあ実はこういうあの疾患と関連があるんだなということをいろいろ見に行くとやっと分かるという状況だったんですけれどもこれを私たちがこの統合バーというサービスですねワンストップで検索できるようにしましょうということでやりました例えば荒れる頻度というのをこう並べてみるとですね えー、この場合は日本人に低くて非常にグザックで高いということなので日本人には非常に低いものだということが分かるというような感じで、まあ、あの一個一個をやっぱりデータベースを探しに行くというよりも非常に簡便に、えー、バリアントについての情報が一遍で得られるというようなものになります。統合版の検索例ってこんな感じなんですけれども、まあ、検索窓にあのいろんなタイプ の, あの情報の入れ方ができます。 疾患名であったり、それから遺伝子名であったりあの、ピンポイントでそのバリアントのナンバーが分かれば、そのを入れるとか、そういったことができるようになります。で、統合版の中でどういった登録がされてるかなというリストがその下に出てきますので、それぞれのバリアントについて、情報のリンクを見に行くと、えー、吹き出しの中にあのそれぞれについての詳細情報がばーっと並ぶというような、こういったあの画面を見に行くと、 えー、詳細が分かりますしあるいは真ん中にこうちょっと色のついたバーがいっぱい並んでるところがありますけどもこれはえ 日, 本人の日本のデータとそれからさっき紹介したイグザックっていうデータですねそれのデータベースの中でその フ, あのフリクエンシーがどのぐらい違うかなっていうのがまあ一目でこのバーの高い低いで見て分かるというような感じの表示の仕方とかですね。 あと一番右側にクリニカル診療に関するということで、ここは先ほど言ったクリーンバーという情報から引っ張ってきていますけど、こういった形で一つ の, そのバリアントについて横並びにずっと概要情報が分かり、それをさらに詳細に見ることができるというようなデータベースになっています。こういったものもご活用いただければなというふうには思います。さて、えー、あと 大きな項目としては2つなんですけれども、その他のサービスツールということで、DBCLS というセンターで主にやっているサービスをちょっとだけ、もう触りだけご紹介をしたいと思います。えー、まずそのセンターの関係なんですが、これとってもよく聞かれるので、とりあえずここにあのスライドを載せてあります、えーと。バイオサイエンスデータベースセンター、右側にあるバイオサイエンスデータベースセンターですけれども、えー、私がもう一つ所属している DBCLS とはまあ共同研究をしているという間柄になります。 で先ほどからいろいろデータのリポジトリとして名前が出てきている DDBJ なんですけれどもそれは実は DBCLS と同じ大きな機構の中に存在をしています。えー、ただといいううのは国立遺伝学研究所という またさ大きな組織の中にありますし、えっと、DBCLS の方はデータサイエンス共同利用基盤施設というちょっと新しめのところなんですけれどもあのデータの共有とかに関してあの活動しているそういった施設になるんですがそこの中におります。でもう本当にこ れ, これは知っておいてねっていうサービスなんですけれどもこれが統合テレビという。 先ほどから何回か出てきてると思うんですけども、統合テレビというものになります。多分統合テレビはあの NBDC も DBCLS も知らなくてもあの知ってるって人が結構いると思います。なので、あのそういう人にはちょっとあのまたかっていう感じなんですけれども、一応ご紹介をさせてくいただきたいと思いますが、えーと、データベースやツールの使い方、講演を動画で配信しているサービスです。で、動画数はもう1800本以上っていうのは、これは去年の時点なので、 多分もう今はそれをまた超えている状況かなというふうに思います。で、例えば英語で書いてあるサイトですね、それもあの使い方をこの吹き出しで日本語の解説を入れてる、ここで何を入れますとかですね、なんかそういった感じで書いてあったりするので、まあ、あ, のあまりこ う, こういったデータベース 外国のものだとね、なかなかちょっと書いてあることも分かりにくくてっていうようなことがあってもですね、非常にまずは取っかかりやすくなるというようなところが非常なメリットかなというふうに思います。で、本日紹介したサービスの使い方動画っていうのもここで公開をしておりますので、えー、とこちらも割と最近あのリニューアルしたあのインターフェースをご紹介をしますけれども、例えばですね、あのトップページのところですね、スキル別コースから探すといったように、 あの例えば左から2つ目にはラボの新人がまずマスターしたいデータベースウェブツールこれいいんじゃないですかねあの新しく始めようっていう人にあなた自身がそうでなくても紹介してあげるとかなんかそういうのが と, とっても使いやすいかなというふうに思いますであとは中にこうイラストとかもありますので、えっと、CC BY ですね先ほどのクリエイティブコモンズであの ライセンスさえ書いていただければ、ライセンスのクレジットさえ書いていただければ使える画像というのがいっぱいあります。なので、こ、え、う、ー、いうのも見ていただいて、プレゼンテーションとかにいろいろ使っていただくというときに、ちょろっとあの DBC レスと書いていただければあの、どんな使い方をしていただいても構いません。あとは、えー、とこの動画も、れからイラストもなんですけども、リクエストも大歓迎です。どどんどん新しい例えば マシンととか出てくると思うんですけれどもその解析機器のこういう絵が欲しいって言っていただければですねなんかあのちょっと、えー、画像のライセンスの問題とかもいろいろあるのでそういうのをクリアしながらあのイラストに起こしていきたいというふうに思いますので是非是非リクエストもお寄せいただいてこんなツールの使い方を知りたいということがあればご連絡をいただければというふうに思います。 DBC レスの方も実はすごいいっぱいいろいろサービスがあって NBDC のサイトからもあの紹介をされているんですけれども DBC レスのサービスの一覧ページもこんな感じになっててあの実はこの、えー、右側のページもずっと下 い, いっぱいスクロールできるようになってるんですけれどもあのなかなか探しにくいということを言われておりあのちょっと分類をつけてみました。 でカテゴリーとして、まあ、例えば、まあ、あのデータベース統合とか、まあ、ゲノムとか分かりやすいところでは、NGS とか、それから、えー、疾患とか、なんかそういった形だと、なんかそこ、ポチッとまず押していただくと、それに絞り込まれると。であとはユーザーもいろんな使い方があると思うので、まあ、データベース利用者向けのも の, あの、先ほど NBDC も同じようにデータベース利用者っていう入り口を作ってますけれども、えっと、その他にも大規模データを解析する人。 向けのサービスだよというようなカテゴリーとかですね、そういったものもありますので、なんかこの辺を活用していただいて、絞り込んでいただければということで、次のページにちょっと絞り込んだ例をいくつかご紹介したいと思います。まあ、基本的にデータベース利用者の方が多いと思うので、データベース利用者とということでやってみますけれども、1、あのー、つは自然言語処理とかですね、あのこれ多分このあとにも少し。 もしかしたらあの山本さんがいろいろ紹介してくれるサービスもこの中にあると思うんですけどもそういったテキスト関係の、えー、サービスなんかはこんなものありますよとかあるいは下のところだと、まあ、教材資料とかいうことで、えー、絞り込んでカテゴリーを絞り込んでいただくと先ほどご紹介した統合テレビなんかが出てくるという感じで絞り込んでいただければ、えー、どんな人が、えー、どういう場面で使えそうなものかということで選んでいただけるかと思います。 ここはちょっと簡単ですけれども DBCLS のご紹介でした最後なんですけれども、まあ、今後に向けてということで、あのー、実はその、まあ、この統合データベースのライフサイエンスの統合データベースのいろんな事業が始まるときにはもうとにかく混沌とした状態であったということで、えー、データベースの情報をまあかき集めて、あのー、皆さんに それがどんなものがどこにあるとかそういうことを分かっていただくような環境を整備するということから始める必要があったんですけれども、えー、とそこからさらに発展してですねじゃあ今度はそういうふうに集めてきたデータをどういうふうに活用していったらあのもっと皆さんの研究にお役に立つんだろうかというようなことを考えたときに、えー、やっぱりデータベースそのものをいろいろ 中を整備していく必要があるなということに、あのここ数年、えー、と力を注ぐようになっています。で、その考え方の一つとしてですね、あのえー、とオープンデータというこのティム・バーナーズ・リーさんという人はあの、それこそウェブの神様みたいな人ですけれども、えー、とウェブ上で公開されているデータとか、まあ、情報とか、そういったものについては、その公開の度合いの オープンネスの度合いみたいなのが、こんな段階であるよということを提唱されています。で、それが、えっと、まず一番低いところへ行くと、まあ、PDF で公開している場合、まあ、ウェブ上で公開をちゃんとしてくれていることだけでもすごいんですけれども、その PDF で何か公開している場合は、まあ、一応見えるけれども、それをなんかいろいろそこから情報を抜き出してっていうのは、なかなか実際はやりにくいっていうようなことですよね。だけど、それが例えば、Excel で使えるようにしましょう。 ということをやれば、さらにそれがち ょ, ちょっと使い勝手が良くなるようになってきますし、今度はそのアプリケーションに依存しないように CSV という形であの公開していれば、さらにそれが良くなるということですね。ツールに依存しなくなる。で、今度はと形式だけではなくてですね、もっとあの情報の中身を、えー 標準的に記述していく必要がだんだん出てきてそういうふうにするともっとデータの利用度が高まるということでこの RDF とかリンクとオープンデータという考え方が提唱されています。でちょっとこの RDF とかリンク、えー、とあんまり聞いたことない言葉だと思うのでちょっとだけ説明をさせていただきます と,、えー、と RDF というのはデータの構造の お話ですなので生命科学に特化したものではないんですけれども、えー、データベースに書かれているようないろいろな事象物事の関係性をですね主語・述語・目的語からなるこういったあのトリプルっていうんですけれどもこういった構造に書き下すことによってその際に、えー、主語・述語・目的語にあたるところに、えー、標準的な書き方 今ここで書いているのは、アイデンティファイアーズ・オルグっていうところが提唱している、えー、ウェブ上 の, あの情報をこう指し示すそのアドレスっていうかその場、場所っていうか URI っていうんですけど、そこ を, そこを例えばタクソノミー39947って言ったら、じゃあここを書くようにしましょうねっていうようなルール決めをして。 皆さんが書くようにすすればですね例えば上 の, この関係性の情報と下の関係性の情報をタクソノミ39947というところをつなぎ合わせることが機械上で簡単にできるので、えー、と DDBG に登録された AP なんちゃらという DNA 配列はオリザ・サティバ・ジャポニカグループっていうものの配列だよねっていうことが分かるとそういったような関係性を見出すために データの記述する要素を揃える必要があるなということで、えっと、こういったことに着目して私たちは今あのいろんな、えっと、研究開発をしています。でこういった標準化がされると例えばあのさっきは2つだけをこう組み合わせる例だったんですけれどもそれがいくつもいくつも重なってくることによってこういったネットワークのグラフ構造っていうんですけれどもこういったネットワークが まあ、書くことができてその中からあるポイントとあるポイントがどういうつながりを持つかということをこの関係性を見出すことがこのグラフ上から抽出することでできるようになるというようなものです。ななかなかあの情報科学 の, あの 手法のもあの説明なので、私もあまりあの詳しくはないので私の拙い説明でなかなかわからないとは思うのであのちょっともうちょっと私よりあのはるかにこう説明がちゃんと上手な人が講習会とかもやっていますあのそういった動画も実は先ほどの統合テレビとかにも載せ て, 載せていますしあの ちょっと昨年はいろいろコロナの関係とかであの講習会できなかったんですけども今年はできればやりたいなと思っているのであのデータベースを作ろうかなと思っている方はその自分が作ったデータベースが他のデータベースとつながる要素がこういう書き方をするとあの多くなるのでぜひぜひ。あの こう意欲的にこういうことを勉強してデータベースを作っていただくとあのそういう人たちが増えると私たちも私たちのところで整備した RDF データがさらに有用性が高まるなということでとっても嬉しいのでいろんなあの仲間を作りたいなということで、えー、とここでもちょっとご紹介をさせていただきたいと思います。ででと実はまあこういった形 の, あのデーータベースを やはりなんかどっかにちょっと集めておく必要があるということで NBDC の方でもですね r f ポータルっていうのを作っています、まあ、DB c l s の研究員も一緒に協力しながらやってるサービスなんですけれども、まあ、多種多様な生命科学のデータをどうにかしてこう一緒に扱うためにはあの先ほどちょっと紹介した RDF っていう形で、えー、データの記述を揃えながら、えー 整備して デ, ータをデータベースそのものを整備していくというようなことも必要だよねということで、ここにあの NBDC、DBC だけじゃなくて、いろんな関係機関の方にもご協力をいただいて、えー、と RDF のデータセットを集め、そ れ, でそれをまあ活用するような方法を今、いろいろ検討を進めているというところもご紹介をしておきたいと思います。また一つ、あの 私たちのところからもこういったものを活用できるような ご, すご紹介があのできるようにあの近々できるようになるかなということで期待をしています。はい、で、ここまででいろんな、えー、サービスとかのご紹介は終わりで最後に、えー、とサービス活用に関する情報提供のお願いということでこれはちょっと NBDC のまたサイトにあることなんですけれども。あのー ななかなかあのデータベースを使いましたっていうことってあのまあ論文に書いていただいたりとかそういうこともあるんですけれどもあの私たちの方でなかなか把握しにくいっていうことがありまして、えっと、どういった形で皆さんが使ってるのかあるいはえどういったところがあの使いにくいんだとかいうことをなんか言っていただくと、まあ、それをサービスの維持改善のためにこう役立てていけるということがありますのでぜひぜひあのどんな こんなつまらないこととか思わないで私たちも本当にあなたたちの声が必要ということなのでぜひぜひ利用例を教えていただきたいなというふうに思います。えっと、最後にサービスに関する問い合わせなんかもあの全般的な問い合わせという窓口もありますし利用例という形でご紹介いろいろ教えていただけると非常にありがたいなと思うのでぜひぜひいろんな形で私たちのところに声をお届けいただければなというふうに思います。さてじゃあこれで私の講習は 終わりますありがとうございました。